はい、皆様、こんにちは。キアの大冒険シーズン2。機材も心も頭もアップグレード。カナダにね、高校卒業して行って、パイロットの免許を取りに行って、また次の訓練をやろうとしたんですけど、コロナでね、ビザの延長できなくて、そっから3年が経ちましたね。すごい、もうすごい長かったです、本当に。自分の行動力とか、そのエネルギーも、日本じゃうまく使えなくて、 なんかね、すごくストレスに感じた3年間になったんですけどまあなんか自分のことをもっと理解した3年間になったと思うので、えー、今日からまたね、新しくやっていきたいと思います今回のカナダ出発なんですけど、えー、なんと今回はね2年間行くことになりました、えー、それではねあんま説明してる暇がないので行きましょうはいということでね借り、えー、てきました ロ ケ, バスかよロケバスかよっていう大きさのハイエストなんとねボディーガードドライバーベストフレンド2ーガールズが<笑>見送りに来てくれました今からね福岡空港に迎えに行きたいと思いますあ送ってもらいに行きたいと思いますそれでは行きましょうちょっと緊張してます<笑> 台湾うん、台湾行飛行機が台湾経由で行きます<笑>ちなみにここにいるのが、えー、成功を収めたナースどっちがね社会の子供たちを育ててるブリーダーです<笑><笑>ブリーダーやねま<笑><笑><笑>あまあ動物とか育てる人お前と違って俺はクッポーいことしない横に みんなみたいなっしゃいそうな甘 ということで空港着きましたママですはいということで空港の中着きました今からねチェックインしていきたいと思います今回は、ね、エバー航空で行きます台湾経由ですチェックイン終わりました今ね並んでますもうめっちゃ長い感じなんですけど今回ねちょっとなんと僕の相方がねなんかなんか言いたいらしいしちょっとおっゆうくん行きたいなと思ってるんです行きたい、うん、えどこにカナダ、うん マジ<笑>ということで2年前に決まりました<笑>この人ねキアの大冒険来るために仕事辞めてということでね今日はね僕とユウくの友達をめっちゃみんな見に来てくれてます<笑>ありがとうユウくんちょっとなんか一言ってうお言って言って言ってちょっとキモいねってって帰れよ<笑><笑>はいということで早速出発していきましょう まずは台湾。Let's go. 最初は台湾 はい、ということでね、えー、台北台湾の、えー、空港乗り継ぎの間なんと12時間も時間があるので、えー、適当にね、時間を潰していきたいと思いますとりあえずねちょっと冒険してみましょう、えー、台北の空港はこんな感じでねいろんなお店がブロックになってますこれはレゴ専門店でございますめっちゃ可愛いですいろんなレゴがあります結構ね空港のデザインがおしゃれなんですけども コロナで多分閉まっちゃってますね見てこれなんかね多分お湯とか水とか出るやつなんだけどコップがない見てこれ紙袋<笑>本当になんかそれっぽくないうんこんなん見たことないね 100cc ってすごいねあ、長押ししたらめっちゃ出るのねそういうことねじゃあ、じゃあいただきたいと思います台湾の水ですどうやかねあ飲みやすいそれ えなんか薬品臭うそやろ甘マジ<笑>、まあ、とりあえずちょっとねお腹空すいたのでまあねなんか食べようとりあえずお金を買いましょう買いましょうどこにあるかわからんけど今金ダどると<笑>日本円小銭で1000円ぐらいしかないんで<笑>なんか探したいと思いますなんかいろいろ美味しそうなのあるので適当に食べていきたいと思います、えー、あこれ完売か はい、ちょっとなんていう料理が分かんないですけど多分これをこれ入れるんでしょうね入れておっといただきます、うん、うわあ、めっちゃ美味しそう、はい、あうまっ ははいそれではね本番のタピオカ飲みたいと思いますいただきます<笑>マジでうま い, す ご, いすごっなんか空港なのであんま期待してなかったですけどえマジすごいねなんかね、うん、タピオカが香ばしいマジめっちゃ香ばしいうまいカヌーで。 寝てる人たちがいますで飛行機まであと2時間になったんですけどちょっと暇すぎてお腹空すいたのでなんかめっちゃ安いうどんみたいな麺買いましたでねハイビスカスティ買おうとしたらお金足りなくて、えー、なんかサービスしてくれましたありがとうございますねめっちゃ優しいはいそれでは、えー、時間が経ったので今からバンクーバー行きですね台湾から。 えー、バンクーバー行きの飛行機乗りたいと思いま す,、はい、いいますマジで友達と電話して送れるとこでした Let's go!